次は大森臨城学院前大森臨城学院前です天倉交差点西すぐ一人一人の痛みに向き合う石川千子線へお越しの方大森徳川家茂大署大森寺と書いて大神寺縁結び合格祈願永代供養など駅から徒歩2分の大神寺へお越しの方は次でお会いくださいどうし 列車の大です乗員変わり瀬戸内前です。 いただきますご注意ください。ホームと電車の間が空いています。足元にご注意ください。